お願いいたしますごの電車は東線大網乗車のままでお待ちください。 0番線から大網行きの加瀬指定車が発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。 はい。